えー、共謀罪です、えっと。そもそも国民の皆さん、ぜひお聞きいただきたいと思います。今回条約を批准したいと言われている国際組織犯罪防止条約、TOC 条約は、テロをそもそも目的とした条約ではありませんでした。2000年にできましたが、これはマネーロンダリングや人身売買を防止する条約でした。今回、この国際組織犯罪防止条約を締結できなければ、 東京五輪パラリンピックは開けないと言っても過言ではないとまで言われた安倍総理は、まあ、いわゆる共謀罪の制定に躍起となられています。しかし、この国際組織犯罪防止条約は、共謀罪か参加罪を作らなければいけないというのが、もともとの政府の方針でした。今回、名前だけ変えて、テレ等準備罪と言っても、それは本質は共謀罪です。また、共謀罪の本質は合意であるとされています。不法な計画を複数の者が実行に移すことを合意する場合、 当然その計画をするにあたって共謀や暴議やそして合意が行われますそして準備行為があって初めて共謀罪が成立していますそういったことをまず国民の皆さんに知ってもらった上で質問したいと思います昨年 G7 サミット伊勢志摩サミットがありました先先進国の首脳が訪日されました安倍総理が議長を務められましたお疲れ様でした一昨年は国連防災世界会議あり 被災地の仙台で185の国が参加し、元首や首相、副大統領級を含む100名以上の閣僚が放置されました、大変なテロの準備、テロに対する防護の準備だったと思います、この伊勢志摩サミットは国連防災世界会議で他国から TOC 条約が締結されなければ参加できないというような要請を受けたことがあるかどうか、総理お答えください岸田外務大臣。 あのちょっと事実関係ですので、私ど方からご説明させていただきます、えっと。2015年の国連防災世界会議、あるいは2016年の伊勢志摩サミット前に、えー、この国際組織犯罪防止条約、TOC 条約締結について、国際社会から要請があったか、こういったご質問をいただきましたが、 これ、累次にわたって、えー、こうした要請は、我が国はあの受けております。あのサミットということをまあ考えましても、この伊勢志摩サミットの前、えー、と2012年、2008年、2006年、2004年、2003年、2000年、こ, のこうしたあのサミットの際の首脳宣言において、 この TOC 条約 の, この締結及び完全な実施、こういったことが呼びかけられていますし、2014年の国連総会の決議においても、この TOC 条約締結を要請する、こうした発言がこの取りまとめられています。さらに言いますと、マネーロンタリング対策に関するファトフ金融活動作業部会の我が国に対する評価、 あるいは米国国務省が作成する人身取引報告書において、我が国が、えー、当条約を締結していない、こういったことについて言及を受けています、このようにあの、えー、常日頃からあらゆる機会を捉えて、えー、国際社会全体によって、この条約締結に向けて、我が国に要請が行われていると受け止めております。 福山哲郎君外務省は事前に通告していただいた答えと外務大臣の答弁をいつも最近、違いえます、私に対する答えでは、テロに対する問題として、このことに対する条約締結の要請はなかったと、つまり参加を、それはできないとか、それじゃ参加できないとか、それじゃ開催できないということはなかった、一般論として、ファトフからの要望があるのは私は知っています、それはマネロンダリングとか金融の問題です、テロではありません。 そうやってあの都合の良 い, いように答弁を変えるのをやめていただきたい。では私はテロ防止をいらないと言っているわけでは決してありません。日本は十三本すでに締結をテロに関する関連条約について締結をしています。外務省の事務方は恐縮ですが、我が国が締結しているテロ防止関連条約十三本の名称をお答えください。水嶋大臣官房審議官、答え申し上げます。 国際社会におきまして、いわゆるテロ防止関連条約について、確実的な定義があるわけではございませんが、我が国としては十三本のテロ防止関連諸条約を締結してございます。その十三本は次のものでございます。1、航空機内で行われた犯罪、その他ある種の行為に関する条約。2、航空機の不法な脱出の防止に関する条約。3、民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約。四、 国際的に保護されるものに対する犯罪の防止及び処罰に関する条約。五、人質を取る行為に関する国際条約。六、核物質及び原子力施設の防護に関する条約。七、千百七十一年九月二十三日にモントリオールで作成された民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約を補足する国際民間航空に使用される空港における不法な暴力行為の防止に関する議定書。八 海洋航行の安全に対する 不, 不法な行為の防止に関する条約、九大陸棚に所在する固定プラットフォームの安全に対する不法な行為の防止に関する規定書、十0過疎性爆薬の探知のための識別措置に関する条約、十一テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約、十二テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約、十三核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約、以上十三問でございます。 福山哲郎君わが国はちゃんとテロに対する条約を批准しています、批准するためには、締結するためには国内法が必要だと思います、事務方、本当に恐縮ですが、航空機関係、爆発物、核の関係、テロ資金の問題、テロに関係する問題だけで結構ですので、担保法をお答えいただけますか水島審議官。お答え申し上げます。 今、ご案内がありました中で、例えば、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約、いわゆる爆弾テロ防止条約の担保法といたしましては、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律などがございます。また、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約、いわゆるテロ資金供与防止条約につきましては、担保法といたしまして、 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律がございます、等がございます。また、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約、いわゆる核テロリズム防止条約の担保法といたしましては、放射線を発散させて、人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律などがあると承知しております福山哲郎君、ありがとうございます今、航空機言っていただきましたっけ。 水嶋審議官、えー、失礼しましまた、えー、っと航空機の場合 で, です、ねえー、例えば航空機内で行われた犯罪その他のある種の行為に関する条約。 に、つきましては例えば航空法改正、それから航空機内で行われた犯罪、その他、ある種の行為に関する条約、第十三条の規定の実施に関する法律などがございます委員長福山哲郎した実はこのぐらい、実はテロに対して、国内担保をちゃんとやっています。 今、議論されている条約がなければ東京オリンピックは開催されないと言っても過言ではないなどというのは少し言い過ぎだと私は思います、そして次へ、ちょっとパネルをご覧ください、これに加えて、我が国はもうすでに共暴罪、陰謀罪、予備罪などがすでにあります。 爆発物取締り罰則はもう、共謀罪がすでにあります。破壊活動防止法も陰謀罪があります。予備罪も航空機の合使等の処罰に関するハイジャックに関する法律もあります。なぜこれだけ法律が担保されているにもかかわらず、六百を超えるような法律に共謀罪の網をかけるというようなことが必要なのか、お答えください、大臣岸田外務大臣。 えー、TOC 条約第五条に、えーっと、柔軟な犯罪に対する合、えー、意罪、えー、そして、えー、参加罪、これどちらかを、まあ、犯罪化することを、まあ、が求められています。あのー、その条約 か, から求められているこの内容をしっかり担保する、まあ、法律を作らなければならない。ということで、えー、今、あのー、ご議論をこのあ、この議論につきましては、かなり前から。 たびたび国会にお願いをしております。えー、っともう3度、えー、法律を、まあ、提出させていただき、長年にわたって、まあ、ご議論をいただいているということであります。えー、そして委員の方から、すでにこうしたさまざまな法律の手当があるではないか、まあ、こういったご指摘がありましたが、これはの、この政府の判断としましては、この第5条におけるこの合意罪とこの参加罪のうち、この合意罪のうちの一部にご指摘、えー、になられました、さまざまな法律のありよう、 は該当するとは考えていますが、この条約が求めているものすべてを満たすことはできないと判断しています。あの我が国は憲法98条の要請もあります、条約をこの誠実に履行しなければならない、こうした要請が憲 法, 憲法においてもあるわけですので、こうした国際条約が求めているものをしっかりと、 担保する法律を作ららなななければならない今申し上げたように、現状においては、えーえー、十分この国際条約が要請しているものを満たしていないという判断のとに、それを補う、えー、手だ と, として、えー、この新たな法律をお願いしているというのが、あのー、理由であります福山哲郎君。ということは、今でも六百以上の法律に共謀罪の網をかけようと考えておられるんですか。 岸田外務大臣。あの、先ほど申し上げました、あの今まで、まあ三度、まあ法律を、あの御審議をお願いして、えきましたが。まあご了解を、まあいただけなかったと、いう経緯を辿ってきました。まあその際にですね、あの、その過程で、この一般の方々も。 この法律で処罰される対象になるのではないか、まあ、こういったあのご意見が随分出されまして、そして、この議論がまとまらなかった、こういった経緯があったと承知をしています。あの今、こうしたこの一般 の, この方々も対象になるのではないかという心配につきまして、 このぜひこの一般の方々が処罰の対象にならないことをこの明確化するべきではないか、えー、さらに言うと、この実行の準備行為が行われた、こういった場合に限って、処罰のまあ対象とするべきではないか、まあ、こういったまあ考え方、こういった新たな考え方に基づいて、この条約の担保法として、必要最小限、どこまで この求められるのかこうした検討を今政府のととでで行っているといるうことであります、まあ、検討して、もしこの整理がついたならば、また国会にご提案をさせていただければと考えております福山哲郎君。ということは、600を減らすこともありうるというような類だと聞いてましたが、10年前の審議で、 対象犯罪を約300に減らしたわれわれの修正案に対して、当時の麻生外務大臣は、それでは締結できないと発言されています。岸田外務大臣、どうするんですか。岸田外務大臣。あのまあ、以前、ご議論をお願いした際には、えー、TOC 条約第五条が求めている、まあ、犯罪化することを求めている、この、 この合意罪、えー、そして参加罪、えー、にこのつきまして、えー、っとその懲役4年以上の犯罪、まあ、こういったものを対象に、えー、法律を作らなければならない、まあ、こういったことで、えー、政府として、まあ、法律を提出させていただきました、あのそういった物差しに従って、まあ、対象を考えた場合にはあの、過去に説明させていただきましたように、これはあの えー、以前、説明させていただいたこの法律すべてが必要になるということ、えー、このことは今でも変わっていないと思います。あのー、先ほど申し上げたように、この過去の議論の中で、一般の方々も対象になるのではないか、まあ、こうしたまあ心配の声が強く出されたことを受けて、 この一般の方々が処罰の対象にならないことを明確化することはできないか、要はこの犯罪の主体等において限定することによって、それを今申し上げたことを実現することができないか、あるいはこの実行の準備行為が行われた場合に限って、この処罰の対象とすることができないか、要はこの発想を変えて、 この担保法として必要なものを満たすことができないか、まあ、こういったことを考えているわけです。それであの、この法律の数を絞れるかどうかにつきましては、今、この申し上げた発想のもとにおいて、今、議論を行っています。結果としてどういうことになるのか、今、引き続き、本務省を中心に、政府として検討を続けている。 ところであります、まあ、ぜひ整理をし、まとめた上でえで、ー、国会にしっかりしたものを、えー、提出させていただき、ご審議をお願いできればと考えており福山哲郎君、法務大臣、どのぐらい減らすそうですか。金田法務大臣 福山委員にお答えをいたしますただいま外務大臣が答弁をしましたとおり、えーまあ、現在、TOC 条約を締結するための法案の具体的なあり方については、条約との整合性を図りながら、そしてテロ等準備罪の対象範囲の犯罪の範囲をどうするかを含めて、条約を所管します、外務省と協議をしながら、 政府部内で慎重に検討しているところでありますしたがって、その検討を進めていく過程で、えー、成案ができましたときに、その数ができてくると、このように考えるべきものと申し上げておきます福山哲郎君。 まあはっきりとした答えはなかったんですが、実はこれまでは六百じゃなきゃだめだと政府は言っていました、今、減らすので検討していると、で今、国民の皆さん、お二人の大臣の答弁聞かれて不思議だと思われたと思いますが、岸田外務大臣は合意罪と言われています、そして法務大臣はテロ等準備罪と言われています、これ、どう見てもこの条約を担保する国内法は共謀罪です、法務省は誠実でいまだにホームページには共謀罪と書いてあります。外務省はいつの間にか この条約を担保する法律が共謀罪だというものを削除しました、これ、外務大臣、ご存じでした岸田外務大臣。あの法律の、えーあ、失礼、犯罪の呼 び, か呼び名についてご質問いただきましたがあの、政府としましては、先ほど申し上げたように、過去3回のこの法律の提出のさまざまな経緯を振り返りながら、 TOC 条約をの条件をしっかり見なし、なおかつ国内においてもしっかり国民の皆様のご理解をいただき、担保法を制定することができる道を今、ぎりぎり検討、調整をしているところであります。そそしししてのの経緯の中で先ほど申し上げました 一般の方々がこの処罰に対象になるのではないかというこの心配に対して、まあ、しっかり答えようということで、あの対象を主体を限定するとか、この準備行為がなければならないとか、こういったこの新たなこの物差しをこの、えー、作って、整理をし直しているわけです。要は過去 このご審議をした際にとは、全く発想を変えて、この新たな法律を用意しているわけですので、こうした中身が変わったということを表すためにも、 このの名称の呼び方を新たたにしたというこことであります、えー、こうしたあの、今、先ほど申し上げましたような発想に基づいて、しっかりとした整理をし、法律を作りたいと思います。それをしっかり示すためにもです、ね、犯罪の故障について、この従来とは違ったものを使っている、こういったことであります。 岸田外務大臣本、えー、ページ上で、えー、法律の故障が変わったことについて、私が知っていたかというご質問に対しましては、私は承知しておりませんでした、改めて確認をいたします。福山哲郎君法律の故障というかです、ねまあ、まさにこの条約の立法ガイドの記述に対して、ずっと共謀罪と参加罪って書いてあったのが、これ、いつの間にか法律から消えてるんです。 これ 不, 誠実な不誠実なことしたら、本当に国民の不信感を招くと私は思います、それで、あのじゃあ、外務大臣、これ、共謀罪ですね、条約の要請上、えー、懲役4年以上で、えー、全部いたして共謀罪を作った国は、187カ国のうち、いくつあるんでしょうか岸田外務大臣。 えー、っと187カ国、えー、この今すでに TOC 条約締 結, 締結しているこの187カ国、えー、それぞれにつきましては、事 情, 事情はさまざまでありますあの。参加罪、合意罪、従来からあった国、新たにつくった国、さまざまでありますが、あの この一つ言えることはです、ね、187国それぞれ締結した国はです、ね、自分の国はこの TOC 条約を満たすための担保をしっかり用意しているということであります。我が国ももし締結をするとしたならば、この憲法との関係に照らしてです、ね、十二分に国際社会に説明できる準備をしなければならない、まあ、そういったことで今、この国内法、担保法のお願いをしているということであります。 福山哲郎君そうなんですよ、最初はね、全部600いるんだ、4年以上だって言ったのが、いつの間にかですね、それぞれの国の事情でいいんだって、これ変わったんですよ、でそれぞれの事情でいいんだったら、総理の言われた具体的なものに入りましょう法務法、法務省の言われてる対応できない事例をご紹介します、対応できない事例、総理、真ん中からいきましょう、一番国民の皆さんが多分関心がある、ハイジャック。 航空券を予約した場合には、今の法律上が対応できないと総理は言われましたが、それでよろしいですか、お答えくださいる大臣。 航空機の例でおっしゃられたあその点に対しましては、えー、対応できないケースがあるとこのように考えております。はい。あその事情ですか。はい。それは申し上げます。そこまで、えー、申し上げますが、例えばテロ組織が複数の飛行機を 乗っ取って高層ビルに、えー、突撃させるテロを計画した事例を例にとりました場合にはですね、このような行 為, 行為が実行されますと、現行法では、組織的な殺人罪、航空機の合取罪、航空中の航空機を墜落させる罪、そういったものが成立することは考えられます。そして、実行された場合ですね、そして、 そして組織的な殺人罪や航空機の合出罪には予備罪があります現行法においては裁判例を見ました場合に例えば役割分担に従って相当数の凶器あるいは乗客の拘束といった必要な装備を持って空港に向かうなどをしなければ予備罪の成立を認めることは難しいことがあると考えられております それ以前の行為を処罰すすことは困難でありますそのように考えられますので、えー、そのために、それ以前の段階では、捜査において計画を把握しておって、犯人らがその計画に従って、搭乗予定の航空機の航空券を予約したといった行為があったとしても、捜査機関が検挙の対象とすることも難しい。 こういうことになるわけでありまして、従いまして、現行法では的確に対処することができないというケースも想定されるわけであります委員長福山哲郎君総理も同様のことを衆議院で言われてましたが、同様でいいですか安倍総理大臣。まあ、裁判例ではです、ね、今、大臣が答弁をいたしましたように、予備罪の予備とは、公正要件実現のための客観的な危険性という観点から見てですね、 実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性に認められる程度の準備が整えられたことを要するとされておりまして、えー、空港に向かって出発する行為や、あるいは航空券を航空機、えーえー、教師のです、ね、目的で購入する行為が、そのようなものに当たると認められない限り、予備とは認められないものと承知をしております福山哲郎君。 その裁判例は総理何例は、何判例は何例あったかご存じですか。金田法務大臣。<笑><笑>えー、昭和四十二年の東京高裁の判決だったと記憶をしております山哲郎君中身は法務大臣、ご説明いただいていいですか。 金田法務大臣、えー、東京高裁、昭和42年の、えー、6月5日の判決であったと思います。えー、当該基本的構成要件に属する、えー、犯罪類型の種類、規模等に照らし、当該構成要件実現のための客観的な危険性という観点から見て、 実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が備えら れ, る備えられたることを要するということになっているわけであります福山哲郎君。判例の内容を聞いてるんです、中身を。金田法務大臣。 え現在、手持ちしておりませんので、えー、お答えは正確に行いたいという思いで、ただいま、えー、ただちには答えることはできません。福山哲郎君。総理も衆議院で答弁されました、事例ご存知ですか。安倍総理大臣。あのそ事例について、ですね、事前にこれあのこ、こちらに言っていただけなければ、ですね、直ちにこの正確な事例は答弁することはできません。 福山哲郎君今のは明確におかしい、総理が衆議院の答弁で判例がありますからっておっしゃったから、私は当然知っておられると思って聞いたんです安倍内閣総理大臣。あの答弁で私、判例がありますなんていうふうに答弁をして、えー、おりません、えー、そのな中においてです、ねえー、これはわれわれ、こういう対応はできないということを申し上げたわけであります福山哲郎君。 衆議院の答弁をご紹介します今までの準備罪だけであれば、今までの判例であればって言って、ずっと言って、えー、できない可能性がある、このことによってたくさんの人たちが死ぬか危険性があるのは事実じゃないですかとおっしゃってます、でまあ、委員長福山哲郎君あの判例、実はたった一例です、それも先ほど私が冒頭説明した、テロ条約に対関連する航空機の合手というものに対して、これは予備罪があると言って、 もう私は正直言って、共謀はいらないと思っていますが、その判例しかありません、これ実はですね、当時政治犯だった三十一歳の若者が、ヘリをまあ乗って、ヘリを奪って、えー、ある労働組合の大きい集会の上からチラシを巻こうという犯罪です。まあ、ある意味でいうと、大した犯罪じゃありません。で、ここの判例にはあの、すいません。 チケットの話ですけどあの、チケットも何も関係ありません、で、え実は私、そう思ったので、これ、刑法の教科書三つ全部調べてきました、お手元の 資, 料あの資料をお持ち、見ていただければと思いますが、航空機の合取等による処罰に関する法律、航空機合取等予備について、赤線の真ん中見てください。いあ最初 一切の準備行為を意味している、そのうちの二です、航空機に乗り込む行為、まあ、乗り込む行為はだめですね、もうこれは検挙しなきゃいけない、その次です、航空券はその目的で購入し、ってちゃんと明確にあります、これ三つとも、航空券の購入は、合種等の処罰に関する法律の予備罪が適用されて、検挙可能だとなっています。これ、問題です。 この1、ね、つの仲介特別警報というのは、東大総長で日本警報学会の理事長が書かれています、東京高等裁判所判事、法務省刑事局の検事、ほかも同様の方が3冊確認しました、全部チケット購入で予備罪適用できると書かれています、法務大臣、これ本当に大問題ですよ、こんなこと言い出したら。あなた、この答弁どうするんですか。金田法務大臣 私からお答えいたします、えー、ただいま福山委員がお示しになった点につきましては交換物の中にお詐欺のような記載があるということは承知をしております犯罪の成否は捜査機関が収集した証拠に基づいて判断すべき事柄でありますけれども個別具体的な事案につきましては その事案にもよるんですけれども、裁判例では予備罪の予備とは、構成要件実現のための客観的な危険性という観点から見て、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が備えられたことを要するとされております。 その後もそれを使いながら解釈をしているという側面がありまして、空港に向かって出発する行為や、航空券を航空機合使の目的で購入する行為がこのようなものに当たると認められない限り、予備とは認められないものと承知をしております、すなわちお示しの書籍に記載のある事例が、常に予備罪を構成することにはならない。 するものではない、構成するものではないと考えられるわけであります福山哲郎君。本務大臣、それも大問題、もともと計画があって、合意があるから、準備行為としてのチケットで、今回のテロ等準備隊も構成するわけでしょ。 予備罪で捕まえられるんじゃないですか、今、法務大臣、なんて言いました、その事前に合理的な問題がないんだったら、そんなも捕まえられるわけないじゃないですか、そもそもが、もともと計画、皆さんの言葉で言えば計画、われわれで言えば凶暴があるからこそ、そこにチケットを買うことで逮捕ができるわけです。じゃあ、この刑法の教科書、全部三冊、間違ってるっていうんですよね、法務大臣、これ、大問題ですよ。お答えください金田法務大臣。 先ほど申し上げましたが、予備罪の予備とは、構成要件実現のための客観的な危険性という観点から見て、実質的に重要な意義を持って、客観的に相当の危険性の認められる程度で準備が備えられたことを要するということになっております、そういう観点を考えて対応しなければいけないと、このように考えております。 財与の質疑は午後に譲ることといたしますえ午後一時に再開することとし休憩いたします